するものを買いに行くんですけどいやもういろいろ食べたいものがありすぎて 普通に生活してても、やっぱり、今日あれが食べたい、明日あれが食べたいってある中で30日間もずっと我慢してたんで、もう食べたいものが山ほどあるわけで。で、今日はとりあえず、えー、まず近所のスーパーに行ってから、やっぱり定番のマックに行こうと思います。で、マックがね、あのー、体ぶ、 そうきましたもういろいろありすぎて店内歩いてるだけでニヤニヤしちゃっていろんな人に店の中で見られましたよじゃあお次はマックに向かっていきますよ早く帰りたいマックマック というわけで、買い物終わって帰ってきましたで、買ってきたのが、まあ、マックで、まあ、ポテトと、次と食べちゃった<笑>久々すぎるで、ハンバーガーが体ぶちで、あと 15ピートス相変わらずフ蓋がへこんでますねソースがいつもマスタード2つなんですけどそれと限定でなんかうまそうなのが2種類あったんでこれももらってきましたでまあジュースでマックで買ったのは以上でスーパーで買ってきたのがまずはポテチで ドーナツこれがうまそうだであとちょっとねカスタードの高級クリームパン本当に高級なのかちょっと分かんないんだけどであとはお決まりの蒙古タンメンもお湯入れてますであとあとでまたお腹空すくかもしれないからリップドーですね うやっとこの時が来たあー一回ちょっと食べる前に体重測っとこうどんぐらい増えるかちょっと知りたいちょっと体重測る体重が食べる前で 今が見えるかな 58.95 食べた後に何キロになるのかよしちょっとずれた食べていこうちょっと一回サムネ取らないといけないね これ全部出すかうんまっめっちゃいい匂いする待って麺が伸びるやばい麺が伸びる白い服に蒙古タンメンはやばい 髪も切ったんですよあのわかんないか30日間ちゃんと飛ばさずに本当に30日間だよっていうのをアピールするために髪切らないで30日間取ってたんですよなんで今日髪切ってきました ど, どう取った サムネ撮り終わりましたそしたら食べていく何から食べるポテトうんうまちょっともうカブチ食べるううんまっ、うん、このブチ なの結構本格的な味でめっちゃ美味しいですもう今日ほんと朝から米も食べちゃってるんだけどもう減量のね減量って減量って一丁前のこと言うことのあれじゃないんだけど食事制限のすごさがやっぱよく分かった今回もう結局何食べてもどうせ人の 形になるけどやっぱそうは言っても食べてるものでしか人の体で作られないから食べるものでこんなに違うのかっていうのは今回すごい実感したとりあえずもう猛虎白い服だからやばいなそうこの猛虎と甘いのを交互に食べてみたいっていうのがすごいあったから 食べる。いただきます。う<笑>んー。辛で。ここに。うんー。やばい。口の中が辛くなったと思ったらすぐ甘くなってこれやばい。 見合わせがやばい新しい発見をしたちょっと待ってこれあれだなショート動画でシェアしようちょっと画面縦にしちゃう画面を縦にしてちょっと待って斜めになっちゃったすいません一回縦にします 横になっっちゃってんのかまあいいか OK <笑>ショート動画撮り終わりましたということで画面を横に戻してうまうますぎる<笑><笑> 本当にうまいもう普通に好きな時に好きなものが好きなだけ食べれる喜びこれが半端じゃないうんあの30日食事制限の動画でも言ったんだけど最初ほんとに食べんの我慢するのが嫌で運動だけでダイエット始めてでまあ 興味があって、今回30日やっただけなんだけど、もう本当に、食べることって幸せ。うん。ちょっとせっかくだから、限定ソースね。これなんだかわかんないけど、白っぽいソース。 うん、うん、好きじゃないこれこれは好きじゃないうん生姜 う, うんでもう一個カレーっぽいやついただきますうん臭いこれは好きだこれは好きだ臭いうまいうん なんかインド料理屋のカレーみたいな味ですねうんでドーナツうんこの甘いと辛いとか甘いとしょっぱいの組み合わせって永遠に食べられる。 袋縮んでんのかなとか思ったけど全然そんなことないいくらでも食べれるうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうん 本当に幸せこのために30日間頑張ってきたからねこの幸せは本当にしばらく我慢してからじゃないと味わえないでももう二度と食事制限しない辛いで3日目ぐらいが一番辛かったなんかもう糖質なくなってきて頭回んなくなって起きてんだけど寝ちゃいそうみたいな眠くないんだけど寝ちゃいそうみたいな眠いのか 眠眠寝てたんだけど眠いみたいなことにずっとなってるからだけどその後もうーんまあでも慣れることはないかな人が食べてるのとかを見てうらやましくなるとかは途中からなくなるあのもう食べれないんだっていうのは割り切れるからだけどずっと食べたいよねやっぱり。 だで食事制限してる時にいろんなね鶏むね肉とブロッコリーで生活するって言ったからそれのアレンジでずっとやってたんだけど、まあ、簡単に作れて糖質って結構普通に料理作ろうと思ったら何にでも結構入っちゃうんだけど糖質がなくても美味しい料理って結構作れたから。 それを今後の動画でいっぱい上げてみんなに真似してもら う, うすごい参考になると結局もともと運動する前が7 8キロあってで運動のダイエットで6 4キロになってでそこから30日で5 8キロなって、うん、まあ自分としてはちょっと 求めてる体からするとだいぶ痩せちゃったんだけどでも1ヶ月で、まあ、その痩せる前がその1ヶ月始める前がもともと身長でいうと平均体重に近いような感じだったんだけど平均体重に近いような体型から1ヶ月で6キロ落ちるっていうのは多分すごいみんなもやってほしい痩せたい人。 そんなに落ちるんんだってそんなに落ちると思ってなかったから、うん、でもこんだけ食べたら戻っちゃうよね。 ただ一番ま、うん。うん。うん。うま、んうん。絶対麺が伸びてる。 毎日ぐらい食べてたからもうこたんめんうんうめもともとどんな食事生活してたかちょっとあの話したいんですけどもともと 普通に食べるのが好きすぎて朝ごはんからカップ麺とおにぎりとか食べて昼もお弁当とカップ麺とか お, お弁当とおにぎりとかそういうのを食べてで家に帰ってきて夜ごはんを普通に大盛り食べてで夜ごはん食べてちょっとしてから。 なんかテレビとか見ながらまたカップ麺食べながらお酒飲んででつまみにポテチとかいろいろ食べたりしてたん で, でそう考えるとそりゃ痩せるわなっていうような差なんですけど本当に食べるのが好きででも運動だけで7 8キロから6 4キロまでなってそれも食生活そんな変えないでそんだけ変わってるから 運動もやってほしいですうん自分の動画で自分の宣伝するけど運動の動画もいろいろあげてるからいろいろっていうほど上げてないんだけどまだだからそれもやってほしいでどんぐらい変わったとか聞かせてほしいコメント全然来ないからだから大食いとかも登録者4人でやることじゃないよね でも登録者がいっぱいいて食べてるところ見たいですとか言われて初めてやることであってもう自分でやりたいからやってるだけなんだけどでもそれで食べれてる人っていうかいいよねこんなうまいもんいっぱい食べて大食い系 YouTuber とか<笑>、うん、うめえいっぱい食べてお金もらっ て, って これなんかこんだけ買ってきて食べてるけど収益化もできてないからね、登録者4人だから。逆に結構 YouTube で食事制限とかしてる人って大会とかに向けてやってるけど大会も何にもないのに30日頑張ったのって結構すごいよね。すごいのかな。他の人たちもっと3ヶ月4ヶ月やってるからすごくないか。 やばいな。腹痛くなってきた。やばいな。ほんとに腹痛い。多分もうごたん、モタンメンのせいだ。ダメだ。腹が痛い。ちょっと、終わりにします。腹痛い。 ババイバイあ体重測る今の体重が 59.9 キロ元が何キロだったか忘れちゃったけど。 美味しい幸せトイレ行きますバイバイ